しし ま, いました ね, そうですね、はい、2 回, も回も、まあ、失敗前回の映像なしのポッドキャストでは<笑>、うん、ま あ, しあ、まあ、ポッドキャストっていうのはもともとねそう、はい、映像なしのものだけどす、ねえー、この素人たちハ<笑><笑><笑><笑>プニングで映像なしになった<笑><笑>今回は EU も、えー、EU でも日本のせいでもなく<笑>単な<る><笑><録>画のダ<笑>ル う、ね、はい、ねボタンを押してたんん、ですすませはい。<笑> えー暑 く, なね、暑くなってきましたね。あ、そういう流れ。<笑><笑>はい、そうですね、きょ、昨日なんかは三十七。あ、三十七度だったんですね。もうあれですね、日本だったら、あの八月のあの日はこんな天気でしたっていうレベルですね。すうん、<笑><笑><笑><笑><笑>いや、毎月、二月ですね。ね<笑>そうですね、はい、ハイドラバードもねや、やはりホリーからですよね。はい う暑くなっていくっていうのが普通なんですけど、ね、まあ地球温暖化ですかね。ですかね。はい、本当に暑いですね。うん、フライパンの上みたいな感じです。そうですね。<笑>はい。まあハイズラワードは夏は早く来て早く終わっちゃうんですね。特にデニーとかと比べると。確かに。まあ8月には涼しくなります、ね。7 月, 7月から涼しくなるの し,、はい、しかも急激に涼しくなって肌寒い。うん そこはまあ、いや急激に涼しくなりますよね。うん、雨, が雨が降って、ー寒くて、せんぷくつけられます、ねー。私、あの、けらが、出身なので、その。雨が降って、急に涼しくなるっていう、その、えー、その。まあ、その、天気の、その、なんて、変わり、がですね、やはり、タイドラバードの方は。どちらかというと、遅い感じがするんです。えー、もっと早いんですかもっと早いんですね。えー、はい。 まあ、蒸し暑いのは、ね、ずっと続くんですけれども<笑>その雨の時の涼しさっていうのがね、うんうん、蒸し暑さがあって涼しさがあってその3つの組み合わせがケララの雪って感じかなウ、うんうん、は何月からですか、えーとね、ちょうど学校が始まる時なんで、うんえー、と4月あ5月に月月、うんえー、とあ4月ですね、4月5月夏休みがあって6月からですね、うん そこは西ベンガルしたんです ね, ですね。西ベンガルもうちょっと遅し小っちいです、ね。オ、ね、ケルダから入ってきてハイドラのンハイドラノ、まあ、この大きと言ってもモンスーンのことです、ね。モンスーンじゃなモンスンじゃなくても雨が降ることもあるの で,、ね、で。ベンガルであのえっ、ー、と5月あたりはよく雨が降るんですけど、うん、あれはモンスーンじゃなくて暑すぎて。暑すぎて。<笑>低気圧の関係で、えー、気, 気圧があの高くなってこう。 そうサイクロン。あ、そうですそうです。海の方からこう雲、はい、が入ってきて、斜め雲が入ってくるっていうかうす、ね。すっごい雷になって<笑>楽しいですね。楽しいです。<笑>暑い時にやっと雨が降ったっていうん。っかっもう本当に暗くなって、うん、昼間なのに、うん、真っ暗になってやはりいきなりでしす、ね。いきな り, <笑>いきなり暗い。雷になって雨、うん、が降るんですねで。よく文学のタイプだと、ね。 ああ、うん、そうですよね感情がねに変わるってい う, <笑>う、えーまあ、キャラでもあるんですよその、まあ、11月の頃なんですけどね11月にモンスーンが一周して帰ってくるんです帰ってくる時 の, そのモンスーンの怒りがねその雷がもうすごいですよ、えー、私のおばさんなんかはねもう10月11月のあの雷の日だったらもう 出, 出かけないです うん、うちにいるんですよ、ねはい、停電もあるしあ、まあ、でも最近はね、えー、まあ停電はないんですけれども停電のその 10, 10月11月の停電の時 の, 時 の, 時の、はいえー、家族団らってな ん, な ん, て言うんですか、ね、か家庭団らんですか家族団らんですか、うん 家, 族団うんまあ、家族団らんでそういろんな話をするっていうのは非常に懐かしいあでてますね。はい まあ、その時に、まあ、テレビがあるとね、みんなバラバラに<笑>、うん。自分たちのことや<笑>、うん、自分たちで、まあ、いっぱいに な, なんだけど、停電となるとみん な, <笑>みんな集まる、ね<笑><笑>まあ、昔、ろうそくだったのろうそくのところに、ありがたかりみたいに人が、ね、集まって、何<笑>を、はい、するという話すか、そうそう、いろんなね、はい、ありま頃んね まあ、宿題の話とととか聞かれたたらちょっっ嫌なことがあったんですけど<笑>はいうん私たちはその雨が降りだすと、やったー っ, って外に行って、雨に濡れながら走り回って。 でうん、ゴールが目的じゃなくて、うん、泥に滑って落ちるのが目的だったよね。<笑><笑>とりあえず水をかけまくるっていうのが目的 で, <笑>あで、今ちょうどその天気のね、うんあの、言い方を勉強してるんですけど、1年生、授業で。で、挨拶の話で、いい天気ですねとか、うん、天気がいいので散歩しましょうとか。うん<笑> いい天気の概念が、うん、多分国によって違うっていう、うん、そうですね、まあ、地域によってもね日本では晴れがいい天気って言われてるんですけど、うんうんすねはい、みんなに、はい「いい天気ってどんな天気ですか?」って聞いたら「うん、<笑>はいどうですか?」まあね、まあ昔、ねえーまあ、だったら 雪ですかね。も<笑>もです ね, ですね、まあ、雨の季節が、はいはいはい。曇り。曇り、まあ。あ、曇り。雨です、ね。雨ですね。はい、とりあえず。日が出てない。うん、そうですね。はい、あと、もともと、あの農業社会なので。雨が降ると。嬉しいっていう気持ちは昔から、うん。ということであります、ねうん。ケラーは6月あたり、6月、7月はですね、あんまり、えー、そのいい、えー ちょっと違うんだよね。だよね飢餓も飢餓がね、うんえーまあ、そのいわゆる人が、ねあのえーまあ、その食べ物がなくて、うん、いろいろその雨が降ると、うんえー、収穫もできないし、うんえー、で非常に、まあ、苦労する、えー、時期なので、うんえー、その7月、まあ、6月7月っていうのは、うんえー 農, 業のまあ、農民にとってはあまりいい話ですか工場も、ねはい、あったりするので。 と言って も, もいや<笑><いや><笑>あの同じキャラダでもね、うんえー、少しあの富裕、えー、層だと違うんですああの洪水があっても別に、うんあうん、でその人たちと話すと全然、はいえー、違う雰囲気で、まあ、あの昔のキャラだっていうと全然違うイメージがあってあで農民の人と話すとあ、はい、いろんな伝染病とかなとが人が亡くなったりするっていう。 たらねうんえーまあ、その、えー、星座みたいな、まあ、占い師だとね、えー、その時期に子供が生まれると、うんえーまあ、おじさんもその子のおじさんと お, お父さんが亡くなるっていうつまり そ, の そ, そういう時期に昔はね今は違うんですけど昔はね、まあ、その子供が生まれるっていうのは口がねその、うん、増えるわけなので誰かが犠牲になるわけです でおじさんはなぜかというと、えー、そのおあのおじさんが、えー、その課長のわけなんです、はい、えー、そうなんです、はい。お父さんではなくおじさんは。はい、はい、おじさんが課長になるまあそういう歴史もあるんです。次男があ次男じゃなくて、えー、いやおじさんがあその家庭のその一番偉い人になるておじさんって どっちあ。母の母方。母方の母方の母方の母方の母方あ、はいはいうん。あ、それは読んだことあります、うんはい。面白い。だから、から私の、あの、祖母とかと話すと。えー、祖母の、父の話ではなくて、おじさんの話をするわけですね。おじがこうしたとか、おじがこうな。おじが。あ, あ、でも、これは、あの、毛並全体じゃなくて。そう、いくつかのカースト。しかないなです、はいはい、そうなんですね。うんはい あ、ガストだけじゃなくて、えっ、ー、とまあ普段そのケルダの話、そのこの話になるとね、えっ、ー、とまあナイヤルっていうがあって、はいそう で,、ねはいではい、僕はナイヤルではないんですけど、ナイヤルじゃない方でもこういうのがあた、はい、ああったんですか、はいうん、面白いですね、はい面白い、知りませんでした、ね、い私でもねあの、うん、おばさんの話聞いてて、うん、なんで父の話 し, しないんだろうな、うん、<笑><笑>この間あの本で読んでたんですけどケルダもそうなんですけどあと あのオーストラリアの、えーえー、っと東にア、うん、ポニーギニーの辺り の, <笑>はい、はい、あの島もそういうあの制度でこう、えー、女性と男性は普通に結婚せずにこう、まあ、あの恋愛またはネクタイ関係でも何でも認められてるんですけどで結局は。 あのもうあの退屈だったら最後、うん、最後には結婚するでも結婚したあとは、えー、ずっとあのお父さんが結婚して子供ができたらあの子供のお父さんがずっとお父さんの家でお母さんが自分の実家に住んでってで実家にはそのお母さんの弟またはお兄さんって、うん、ことは子供の母方のおじいさんです、ねうんえー、もう一緒に住んでる。 うん、それで、えー、普段我々の社会でお父さんの役割をあそこではおじさんが実際にや果たしてるっていうふうな感じで。